つい先日、またアベマ t v がメタバースについての動画を上げていました。まあ、今回の動画は前回に比べればかなり良かったかなというふうには思うものの、これはちょっと違うんじゃないかなというところをお伝えしたいなと思うんですけども、今回 Facebook が発表したメタバースについては、新しいオフィス環境を提供しますといったところに触れていることが最も重要な点かなと思います。なぜなら、まあ、正直言って VR のゲームというのは現状を、まあ、やってらっしゃる方は少数派ですと。 ただしオフィスで働いているという方は非常にたくさんいらっしゃいますと。 でそこの環境が、えー、変わるということでこれから、まあ、新しい時代が来るだとか、えー、次世代のインターネットだとかということを言っているわけで、えーまあ、そこをフレーズに小さなものとして捉えてしまうような誤解を与えるような動画になってしまったのは、まあ、残念だったかなと思います、まあ、またオフィス環境を変えるような投資というのは通常企業の判断として時間がかかるものなので未来への判断材料として情報を提供するというのが、まあ、良いメディアなんじゃないかなと思います今回回はここまで。次回もお楽し